演武開演開どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はチャンネこちらこちらファミリーマートの神田データに神田カフェス ト, トークを渋む関係パチダンスとそこらドーナツを食べたいと思いますあ、取り次ぎそこらドーナツですねうんまずはセルフカフェの方からいきましょう中身をしなぎたいセルフカフェって今です デパートでは結構いろんなこと言ってましたけどパンは初めての気がしますね中身いい香りのチョコがい き, いきなり来ましたねこんな風になってますね電子の上にかかってる感じですねでなんかアーモンドみたいなのもあっておいしそうですではいただきます こちらも、ね、ショコラータについては、それは原始的には割とさっくりしていて、チョコレートも甘さとミルクのバランスがちょうどいい、上質なチョコレートがあったので、良かったですね、ただトッピングの食感がもうちょっと足りなかったかなっていう気がします、もう、どかななかったので、うん、何のためにいるのかなって思ってしまった部分がちょっと残念でしたね。 感じらられるのののしたらいいのかちょっととその辺りはあ個人の好みによると思います自分はもうちょっとサクッとしてほしかったんでこちらも点数をさせていただきますそして次のトリプルチョコラですがこちらもちょっとサックリとしたチョコレートで板チョコの食感を感じることができたのはわけですがスプリングチョコレートは正直どっかに行ってしまっている感があってトリプルという風には1つ足りないぞっていう部分には出てしまったのが残念です チョコレートは甘めで美味しかったのでチョコドーナツが好きな方にはおすすめできますがスプリンクルはっていう部分がどうしても拭いされないのでこちらもペーストさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです